これもね、空き時間で。ああ、okay。いや、もうこれ黒くなっちゃってますよ、ね。それ塗りたくればいいんじゃない。あ、じゃあ、あこれ違う、空気に触れて、黒くなっちゃって。もう無理なの、それ、塗ったと こ, こいや、大丈夫だと思いますよ。いけるよな。え、なんか傷、ありそう。ゾ<笑>ロだったら、口切れてる。結構。はい。<笑> ななるかないやでもなるんですかねでも青すぎてんなんの 色, の色抜かないとじゃないですかこいつ青確かに<笑><笑>でも普通に汚い色になるかな<笑><笑>一回色抜いた方がいいのか、ね、こいつはお前ちゃんと鼻当てとけよ<笑>しなきない わかりやすい。まあ、佐々木、佐々木、そういうことじゃない、ないササういうね、人形の方がうまいじゃないですか。確染めんのも佐々木よりも<笑>は。私<笑><笑>、ミッドボウは。え、すごいでいや、ミッドボウが売ってるんだ。いや、アイスです。外して。外して、頭。洗って。 ああ っ, おっいます、ね、でてししかうとととこここないいいですかたたああいいとこああああううっっらら手手る、ね、まあ、い や, 痒いいや今痒い全部痒いだろわ何これ はい、うん、これここ、これすごいっすよ。ここっった時のはすごいす、うん、こはすごいいい<笑>、うん、かか<笑><笑>だだ、ね、<笑>髪の毛伸びし<笑><笑> だってあれ音速みたいになってんのるだ200度ある時の火みたいな<笑>正しいですね。正しい外々縁と内縁あ不完全不完全燃焼じゃない<笑>だからず<笑>っとカンタさんのこと見てる怖いよマジでちょっと最後落として、okay、はいといこうことで今日は なんかアメリカのロックバンド感すごくすごいななんか<笑>、ね。多分。ぜひこれからもよろしくお願いします。はい。お願いします。見たい